はい、どうもおめいチャンネルです。本日はですね、高いけど安い、高いけどお得なね、お話をしていきたいなっていうふうに思います。皆様、アメリカン航空であったりとか、アラスカ航空を利用してですね、特典航空券を取得されたりとか、利用されたことはございますでしょうかマリオットボンボイポイントをですね、移行してね、取得するっていうケースは多いかと思いますけれども、今回お話しさせていただくのはですね、アメリカン航空のバイマイルについてお話しさせていただきたいと思います。 今ですね、11月の25日から11月の28日アメリカ時間でですね、23時59分まではですね、なんとアメリカン航空のバイマイルが 50% オフのサイバーセールをね、行っておりまして、これをね、うまく利用することによってですね、お得に海外旅行にね、行っていただくチャンスじゃないかなというふうに思います。まあ、ただ冒頭申し上げた通り、あくまでもですね、高いけど安いと。 言うの、ね、率直なところでございますけど、まあ、うまく利用すればね、本当にね、お得はお得なんですけど、まあ、やっぱりね、今、円安のね、影響を受けてですね、通常よりはお得感がちょっと減ってしまうんですけど、それでもね、お得に利用していただくことがね、できるチャンスじゃないかなっていうふうに思いまして、今回ね、動画を撮らせていただいております。ぜひね、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 ではね、こちらがです、ね、アメリカン航空のバイマイルの、ね、ホームページという風になっております。マイルを、ね、購入していただくにあたっては、アメリカン航空のメンバー登録等が、ね、必要になりますので、まだ、ね、されてないよという方は無料で、ね、行っていただくことができますので、ぜひこの機会に、ね、登録だけでも、ね、していただければいいんじゃないかなというふうに思います。 え、こちらのページの URL につきましては概要欄の方に入れておきますので、ぜひね、ご参考にいただければと思います。で、まあ、バイマイルということで、セーブアップト 50% ということで、最大ね、今 50% オフのサイバーセールを行っているんですが、最大で 50% なんですけれども、今回のですね、このセールにつきましては、通常はですね、2000マイルからご購入いただくことができるんですが、5000マイル以上のご購入でですね、5000マイルから 5万4000マイルまでのご購入でですね、25% オフ。5万5000マイルから14万9000マイルまでで 35% オフ。15万マイルから30万マイルまでのご購入でですね、50% オフと結構大きいね、割引率という風になっております。一般的にはですね、何マイル買っていただくと、プラスね、25%、プラス 50% マイルを付与しますっていうキャンペーンはよく行ってたりするんですけど、今回は 単純に、ね、割引という形になっております。で、アメリカン航空さんにつきましてはです、ね、年間で15万マイルまでご購入いただくというのが一応原則ということになっておりますけれども、こちらのキャンペーン期間中につきましてはです、ね、年間で30万マイルまでであればご購入いただくことができるというふうになっております。で、まあ、下の方にですね、このように。 え、入れていただくことがね、できるようになってるんですけど、まあ、例えばここで2000マイルとご購入いただくとですね、75.25 ドルという形になってますし、1万マイルだと 282.19 ドルという形になってます。まあ、こちらのね、何マイルご購入いただくといくらになるかっていうのは、また後半ね、お話しさせていただければなというふうに思いますので、表にね、まとめてありますので、え、後ほど見ていただきたいなというふうに思います。はい。で、そしてですね、こちらがアメリカン航空の、まあ、通常のね、 航空券等をご購入していただくページとなっておりまして、まあ、こちらの、ね、ページからぜひ、ね、会員登録等を、ね、していただければいいんじゃないかなというふうに思います。 はい。こちらはですね、アメリカン航空の特典航空券の交換に必要なマイル数の、ね、チャート表のページとなっております。下の方にね、行っていただいてですね、どちらからご出発ですかということでね、出てくると思いますけど、日本に関しましてはね、こちらのアジア地域1となります。アジア地域2はね、中国とか香港エリアという形になっておりますので、このようにね、見ていただくとメインキャビンでオフピークでね、アメリカとはね、32,500 マイルで行っていただくことができるとかですね。はい。 プレミアムエコノミー5万マイルとかですね。はい。ビジネスファーストで6万、6万5000マイル。で、ファーストで8万、8万5000マイルという形でですね、まあ、行き先によってね、異なってきます。で、こちらもですね、後ほど抽出したマイル必要チャートの、ね、表をね、作成しておりますので、そちら見ていただければなというふうに思います。 はい。で、こちらがですね、今説明させていただいた内容のですね、まとめ表をね、私の方で作らせていただいております。こちらの URL につきましても概要欄の方に共有させていただいております。あの、どなた様でもですね、URL 飛んでいただければ閲覧していただくこと可能でございますので、ぜひね、まとめとして見ていただければなというふうに思います。で、台売ってますけど、アメリカン航空バイマイル最大 50% オフのサイバーセールまとめということでですね、 サイバーセールの概要、セール期間が2022年の11月25日の0時からですね、2022年11月28日23時59分、アメリカ東部時間までという形になっております。最低購入マイル数につきましてはですね、5000マイル以上ご購入でですね、最大 50% オフが対象という形になります。先ほど申し上げた通り、5000マイルから54000マイルまでのご購入で 25% オフ。 5万5000マイルから14万9000マイルまでのご購入で 35% オフ。そしてですね、15万マイルから30万マイルご購入していただくことによって最大数のね、50% オフという形になっておりますで。先ほど申し上げた通り、アメリカン航空につきましてはね、原則年間15万マイルまでしかご購入いただくことができませんけれども、このセールではですね、年間30万マイル分までのね、ご購入をしていただくことができるというふうになっております。 で、まあ、アメリカン航空ね、まあ、実際ね、乗ったことないっていう方いらっしゃると思いますけど、実際ね、特典航空券利用していただくと、アメリカン航空の飛行機に乗っていただくわけではなくてですね、ワンワールド、まあ、日本で言えば JAL さんがね、加盟されてるアライアンスパートナーとなっておりますので、まあ、アメリカン航空のマイルを利用してですね、まあ、JAL さんだったりとか、まあ、その他のね、ワンワールドの飛行機にね、乗っていただくことができるという特典をまあ利用するっていうのがね、 頭に入れていただければな、というふうに思います。そしてですね、アメリカン航空でまずね、知っておきたいポイントということで、まあ簡単にね、細かくいっぱい書き出してしまうと大変なので、まあこれはね、 え、知っておいていただくと、まあ、お得感がね、えー、伝わるんじゃないかなっていうものをまとめさせていただいております。まずですね、特典航空券の発見についてはですね、片道から発見していただくことができます。まあ、ANA さんとかだと往復でね、取らないといけなかったりとかするわけですけど、片道からね、発見していただくことは可能です。しかもですね、これご本人様だけの特典航空券ではなくて、ご家族様、奥様だったりとかお子様のね、特典航空券を当然発見していただくことができるんですけど、 お友達、友人の方だったりとか、まあその他ね、知人の方でも OK ですけど、誰の航空券でもですね、発券していただくことが可能という形になっております。ですからご自身でマイルをね、持っていればですね、友達分の分も取ってあげて、じゃあ一緒に海外旅行行こうよとかね、一緒に旅行行こうよっていうことがね、していただくことができるというメリットがあるんじゃないかなというふうに思います。まあその他のね、生産方法とは ご, あのご相談していただければいいんじゃないかなと思います。 はい。そしてね、マイルの有効期限なんですけど、こちらね、原則2年間なんですが、ただしマイルのね、まあ、使っていただくとか、まあ、何かでですね、マイルを移行していただいて、増えるとか、まあ、加減があった場合はですね、その動きがあってからまた2年間という形になりますので、動きさえあればですね、まあ、実質無期限という形になるんじゃないかなというふうに思います。で予約可能時期につきましてはですね、まあ 登場ね、したい期日の330日前から予約が可能で、約ね、1年近く前から予約をね、していただくことができます。で、特典航空券につきましては、やっぱりね、ギリギリで取るよりは、なるべくね、早く取っていただく方が、やっぱりね、空席がありますので、ぜひね、計画的に 予報の計画を立てていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、あまりね、やっぱり早く取り過ぎてしまっても予定変わっちゃうよとかね、まあそういった心配あると思いますが、えー、こちらですね、先ちょっと飛んじゃいますけど、変更だったりとかキャンセルにつきましては原則ね、無料という形になっておりますので、まあ安心してね、まずは予約していただくことが できるというふうに思っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で発見に際しての、ね、手数料というのは一応原則無料なんですが、え別途税金だったりとかですね、まあ、その特典航空券、まあ、例えばアメリカン航空の え、特典航空券を取ろうとしてです、ね、まあ、JAL さんの飛行機になったりする場合があったり、まあ、その他のワンワールド加盟航空会社のですね、特典航空券を取っていただくことになると思いますけど、航空会社によってはですね、手数料等がね、え、分か発生する場合があります。まあ、5.6 ドルぐらいね、発生する場合がありますので、その辺はご注意いただければなというふうに思います。そして燃油サーチャージにつきましてもですね、これね、今 JAL さんだったり ANA さんとかでやっていただくと、まあ、12月1日からですね、サーチャージが下がるとはね、いうところではありますけれども、 かかるのは、ね、結構やっぱり痛手です。こちらのアメリカン航空さんでね、特典航空券利用していただいて、まあ、JAL さんの、ね、飛行機に乗っていただいたとしても、燃油サーチャージっていうのはかかりませんので、これは結構大きいです。はい、せっかくね、特典航空券を利用してですね、お得に航空券取れたって言っても、燃油サーチャージで1人当たり5万円かかるとかですね、結構大きいじゃないですか。まあ、そういったのもかかりませんので。 結構ね、お得に利用していただくことができるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、アメリカンコーさんにつきましてはですね、えー、JAL の国内線の利用もね、利用が可能となってまして、一律片道7500マイル、えー。ただしね、トランスオーシャン航空 JTA の運行の、えー、JAL 路線に関しましては、使用は不可という形になっております。まあ、あまりね、ピンとこないかもしれませんけど、まあ、例えばですね、羽田から那覇便に関しましては、えー、JAL 路線にはなるんですけど、羽田から 石垣便に関しましてはですね、JAL なんですけども、JTA、トランスオーシャン航空の路線となりますので、特典航空券を利用していただくことができないとか、まあそういったね、細かいところはあります。で、一律となってますので、近場でね、乗っていただいても、えー、今申し上げた羽田から那覇便を乗っていただいても7500マイルとなりますので、まあできるだけね、航空券が高いのに、充当していただく方がね、よろしいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、先ほどですね、まあマイル、 何マイルね、ご購入いただくといくらになるのかということで、今表にね、させていただいております。本日ですね、11月の27日時点でですね、1ドル 139.12 円でですね、計算させていただいてます。購入マイル2000マイルだと割引率はありません。5000マイルで 25% オフで、141.1 ドルという形になりますので、日本円で19630円。で、こちらですね、 単がですね、1マイルあたり 3.93 といいう形になっていきますでそのまま、ね、下見ていただいて、この黄色いセルの部分ですね、はいえー、5万マイルご購入いただくと 25% オフという形になって、ですね 1410.94 ドルで19万6290円なんですけど、5万5000マイルご購入いただくと 35% オフになるわけじゃないですか。 実質ですね、この5万マイルご購入いただくより、5万5000マイルご購入いただく方が安いというね、えー、現象が出てきます。なので、えー、黄色いセルで赤字にね、差していただいております。えー、こちら5万5000マイルを 35% オフでご購入いただくと、1345.1 ドルで18万7130円。単価にすると1マイルあたり 3.4 円。 まあ、同じようにね、下に行っていただくとですね、15万マイル以上ご購入いただくと 50% オフとなりますので、14万マイルご購入いただくと 35% オフで、3423.88 ドルということで、日本円で 476,330 円。1マイルあたり 3.4 円なんですが、15万マイルご購入いただくと 50% オフとなりますので、 2821.88 ドルで39万2580円ということ で, ですね、えー、約7 万, 円7万5万五千円ぐらいに、ね、変わってくるということで1マイル当たり 2.62 円という形で単価が、ね、落ちてきますので、まあ、できるだけですねこの割引率が高いマイル数をご購入いただく方がいいんじゃないかなというふうに思います。でこちらですね 高いじゃないですか。これ冒頭申し上げたね、あの、高いけど安い。高いけどお得だよっていうのは、まあ、こういった理由でございまして、まあ、実際ですね、15万イでご購入いただいて、39万2000円払っていただいたとしても、例えば下の、こちら見ていただいてですね、はい。え、アジア地域1、え、日本からですね、まあ、ご出発していただくとですね、まあ、例えば、この中東とかですね、まあ、やっぱり、 東南アジア系とかがね、やっぱり安いんですけれども、プレミアムエコノミー、ビジネスでですね、一人当たり、これオフピークですけどね、4万マイル、5万マイルでファーストクラスっていうことになってくると、15万マイルあるとですね、はい、ファーストクラスでですね、ご家族様3名様分ね、無料で、まあ、片道にはなりますけれども、行っていただくことができるという形になります。30万マイルあればですね、往復ファーストクラスでですね、中東エリアから日本ね、 行って帰っていただいていくことができるわけなんですけど、これ普通にですね、あのファーストクラスを取っていただくとですね、一人当たりね、普通に40万近くします。なので、これで、ね、39万2000円で往復ね、3名様分、まあうちで言えば3名分ですね、えー、私と妻とレイ、えー、君でですね、一人当たり30万、40万かかって、片道でね、100万とか、えー、往復で150万とかかかる路線が、往復でね、39万2000円ぐらいで済むと。 いう考え方ができるので、高いけどお得だよっていう風にお話しさせていただいてます。まあこれね、極端に今ファーストクラスでね、5万マイルっていうことで、あの、計算しやすいので、そのようにお話しさせていただきましたけど、まあ当然ですね、この2万2500マイルだったりとか、まあビジネスで全然十分だよ。まあエコノミーでもいいよっていう方だったら、マイル数そこまで必要ありませんので、まあ逆に15万マイルで、 こういったね、中東エリアのお人の方にですね、2回旅行に行けるとか、3回旅行に行けるとかね、まあそういったこともね、できるというふうに思いますので、ぜひね、うまくご活用いただければいいんじゃないかなというふうに思って、動画に撮らせていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。まあこんな感じでですね、まあちょっと簡単にね、ご説明をさせていただいてますけれども、まあ非常にですね、このアメリカン航空もそうですし、まあその他のね、航空会社、ユナイテッド航空さん、まあこちらはですね、スターアライアンスグループのアラ イ, あの ア, ライアンスパートナーとなりますけれども、 まあ、アメリカン航空だったりとか、まあ、その他のね、キャセイパシフィックさんとか、まあ、いろいろありますけども、こういった形でですね、まあ、JAL だったりとか、ANA さん以外のですね、マイルを利用していただくことによって、お得にですね、まあ、海外にね、行っていただくっていうことも、今後ね、あの、視野に入れていただくと、ますます、旅行のね、幅っていうのは広がってくると思いますので、まだね、やっぱり詳しくないっていう方がいらっしゃると思いますので、まあ、一緒にですね、こんな形で、うまくいけばですね、安くを旅行に行けるよっていうのは、 あの、我々がね、やってるあの、アイアドのグループの方でもですね、動画にさせていただいたりとか、まあ、こういったね、えー、お話については今後ね、させていただく予定ありますので、ぜひね、私のアカウントもそうですし、えー、概要欄に入れてるですね、アイアドって言って、私、モンちゃん、フロ遊びにニ、モモさん、パンダさんで4人でね、やらせていただいてる、 アカウントの方もぜひね、チェック、チャンネル登録等していただければ嬉しいです。はい。まあなんかね、コメント等でも皆様のお考えであったりとか、まあ質問だったりとか、なんかあればですね、答えられる範囲でですね、私のわかる範囲でご回答させていただきたいなというふうに思いますので、気軽にね、コメントいただけると嬉しいです。いやー、うん。このね、サイバーセール、非常にお得なんですけど、 高い。うん。でもね、資金がね、あってですね、まあ活用できる方がいらっしゃればね、今のうちに取っておいて、まあやっぱり有効活用、ね、していただくためにですね、保有しておくっていうのもまあ一つの手じゃないかなっていうふうに思いますけれども、まあもうちょっとね、円安が落ち着いてくれるといいなっていうふうに思います。で、本日ね、11月27日にこれ動画収録してますけど、ひょっとするとね、ワールドカップで日本、コスタリカ戦でまた日本が勝ったりすると、もうちょっとね、 え、円安が落ち着いてくれる可能性もありますので、まあ、一応ね、11月の28日、23時59分、アメリカ東部時間までですね、このサイバーセールを行っておりますので、あの、円安の動向を見ながらですね、ぜひご活用いただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということでね、